はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりにあの、橋川にございます、トスカーナさんにお邪魔しておりまして、とんでもないものが来ました。あの<笑> サムネとね、見比べてもらうと分かると思いますが、全く合成ではありません。<笑>現実でこのサイズでございます、えー。今回ですね、お作りいただきましたのが、カツハヤシということで、とにかくすごい。ちょっとね、今回ですね、えー、久々ということで、チャレンジメニューとして挑ませていただきます。一応ね、総重量自体は、だいたい 4.5 なんだって。<笑>全く見えないけど、 で、しかもね、売うものとはいえ、カツがね、とんでもない数乗っておりますので、今回ね、制限時間30分ということで、かなりね、きついチャレンジになるかと思いますので、全力で挑ませていただきたいと思います。よし。いただきますいただきます。 まずやっぱね、うん、熱々のうちにカッツいきましょうかうんうまい<笑>これやばい<笑>あんまいやばい 音聞いてもらったら分かる通りお肉はすっげえ柔らかいんだけど衣がねサクサクでこの味はやばいかもしれない<笑>、うん、なんでこんなうまいの急いでんだろう Hmm. <laughs> どうするとカツは遅くても20分で食べきれないと無理だねで残り10分で林食う感じだよね<笑>いけるかこれ。 すげー卵あるな、これ<笑>これ、何個分で卵だろう。計算してなかったわ、今10個ちなみにカツは何枚あるんですかカツは6枚です6枚、うん、そうだ、トスカーノさんの1枚超でかかったんだ、そういえば<笑>忘れてた う<笑>んマジでさあの現実でもそう思うんだけど湖ですよね<笑>完全に上から見るとこの手のサイズの比率分かるかな<笑><笑>やばいよねよあやっぱご飯とかうまいっすね いつもうまいんだけどご飯のとこのルーがもうとにかくうまい<笑> 嗯、mm. 嗯、mm. 30分やばい<笑>これやばいよね今10分過ぎた辺りでしょやばいね きれいに半分に<笑>なりましたすごい画面越しですすごいなフォトショップ見て<笑>切り抜いたみたいなすごいなう<笑>うん 今ね顎の感じで言うと体感でねもうチャレンジが終わったあとぐらいの疲労感がある<笑>いやこのかつ1枚ゆっくりビールと食いたいですね<笑>めっちゃうまいんだけどな<笑> 作るのももちろん調理時間かかるんで今ね食 べ, る、ま、食べてから、まあ、時間も経ってるし結構ね揚げてから経ってやってると思うんだけどごめん噛んだ<笑>結構揚げてから時間も経ってるとは思うんだけれどもしっかりねサクサク感も残ってるしお肉も柔らかいしていやーこれはねまじ急ぐべき食材ではない<笑>ゆっくり食べるべきで皆ゆっくり食べてね フフ<笑> うん、三十分短い。<笑>うん。うわ。やっぱすごいですね。<笑>お腹じゃなかったですね、全然。飲み込む。時間がもう、とにかく足りなかったですね。やっぱり。 せっかくなんでこれ以上だと無理やり詰め込む形になっちゃうんでもしよければあの家でちょっと今日晩ご飯につまましていただきますんでテイクアウトでいいですか、はい、ありがとうございま す, すいまということでですね、えー、今こんな感じでございます時間も間に合わずでしてチャレンジとしてはもう失敗という形で。 まあ、これ以上ね頑張って食べても無理やり食べることになってしまうですよねそれだったらね、えー、美味しくね帰っていただきたいなと思いますので残ったカツやデミとご飯か<笑>ゆっくりと美味しくお酒つまみながらねいただきたいと思いますトスカーナさん自体はね動画で来るのはかなり久々かなと思いますが毎回ねこちらのお店でチャレンジをするために言ってるのが何で俺は急いでんだろうっていうまあ本当に、ね、それぐらいゆっくりね美味しく味わいたいぐらい絶品のね料理ばかりでございますの で基本的にはね大食いの YouTuber さんがチャレンジとやっているメニューに関しては単体単体で販売しているのも多くありますのでえネット等で調べていただいて食べたいメニューをねトスカーナさんの方で食べていただければと思いますということで本日もありがとうございましたこの動画と思ったらチャンネル登録コメント高評価またですねサブチャンネルの方でも最近活動しておりますのでそちらを概要欄の方からチェックしてください以上<笑>